だからまあ、反原発で言えば日本 の, その原発を本当にその半年1年以内に止めることができなかったから日本の反原発運動はあの時のことだけで言えば負けたと思って東京って本当に、まあ、完全に消費の街じゃないですか巨大なね悪いこと決めてんのもさ大体東京だし東アジア圏 自分たちの文化圏を作るっていうかみんなでバカ作業してみんなで遊ぶっていうのをひたすら繰り返してさ全員飲み友達みたいになっちゃえばいいわけでいろんな所のとんでもないマヌケなやつだったか全部呼ぶイベントを1週間全けて東京にビスクを作ろうみたいな。あアクレ マヌケ謎の存在だと思うね。今今、おがですこないいいいの東京とととううん出現してりま For the festival. For the festival. <laughs>